さあ非常に楽しみなレース男子の 200m バタフライ決勝がスタートしました4レーンの本多灯は世界選手権見事な銅メダルがありました5レーンの瀬戸大也は、えー、この種目の日本記録保持者です先ほど 400m 個人メド ル, ルを泳ぎました。 さあ本田瀬戸さらには田中も非常に力がありますさあまず 50m のターンは4レーンの本多灯が取りました24秒2924秒29瀬戸は24秒583番手は2レーンから森本哲平さらには坂本、田中と続いていますさあ本田が予選では1分49秒24というタイムでした。 さあ非常にハイレベルな予選のタイム決勝に向けて 100m は4レーンの本多灯日本大学51秒3951秒39です日本記録まで0秒10という好タイムで 100m 通過5レーンの瀬戸が2番手そして3番手6レーンの坂本雄也51秒39は本田智さあ好タイムで さあ後続を引き離していきますさあ世界レベルの泳ぎを見せてくれています1 5 0ルのターン1分18秒83日本記録を0秒46上回っていますさあ日本記録を0秒46上回っています4レーンの本田止まる。さあ残り2 5ル伸びのある泳ぎ力強い泳ぎで本田が先頭さあ日本記録の更新はなるでしょうかさあピッチ上がっていますピッチ上がっています さあ伸びのある泳ぎさあタイムはどうでしょうか期待して見ていきましょうタッチはどうでしょう新記録のお知らせをいたしますただいま第4レーンを泳ぎました本多灯日本大学は淡水路世界新記録 1分46秒85の世界新記録を樹立いたしました。おめ